資料を参考にしていただき、高齢者や病気を持たれている方に関しては、早めに病院を受診してください。その際、マスクの着用をよろしくお願いいたします。